平成30年8月19日、阿蘇市役員丸の下神社で、御神体を火で温めて、農作物を霜の害から守り、五穀豊穣を祈願する日焚神事が始まり、59日間燃やし続ける火が入れられました。まず、下神社の宮司と日滝乙女が待ち受ける中、阿蘇市的石から奉納される薪が到着。 奉納された薪のお祓いが行われました。今年の日滝乙女は、坂本光夫さんの長女で、阿蘇小学校5年生の愛理さん10歳で、まず、ご神体を温めるための準備が行われ、神官から日滝乙女に火が渡され、薪に火を移しました。そして、下神社本殿からご 神, 神体を神輿に乗せて、 宇治子らがみこを担いで火焚所へと運び、乙女入れの儀式が行われ、59日間火を燃やし続ける火焚神事が始まりました。霜神社の火焚神事は、御神体を火で温めて農作物を霜の外から守り、合わせて五穀豊穣を祈願するもので、阿蘇の農耕祭事の一つとして、 国のの重要無形民族文化財の指定を受けています。下神社の日焚神事は8月19日の乙女入れから10月16日の乙女上げまで59日間、火を焚き続けてご神体を温め愛理さんは期間中学校に通いながら神事に参加することにしています。